ち千早だよ。マリオメーカーやっていきましょう。本日は P を使った新技をまずはやりたいと思います。えーと、答えはミーバースにいて、まだミーバースは見てません。ツイッターでいただいたコースですね。えーと、この方も、仕組みは謎ですと書いてありますね。はい。えー、ミーバースに答えが書いてあるらしいんですけど、まずはミーバースを見てない状態で、ちょっとやってみましょう。一回だけ中見てみました。 ねえまあとりあえず走っていこうか最初見た時は別のことをトライしてみたんですけどそれじゃダメだったんですよねとりあえず走ってみますここなここの位置で死んだのなまあスピンが速いなんてことはないよねさすがにねそうですねでもほとんど変わらないんだな 自分が試したやついきますねおおいけたーピージャンした時にちょっとずれるんですよマリオが右にさあではこちらまいりましょうやったらクリア率低いな6月の25日にいただいたコースですねえ家族で楽しく見ていただいているとのことでありがとうございますえパパさんがなと息子さんで作ったコースみたいですね やっていきましょうやたら難しそうだけどなるほどなるほどなるほど一回待つかうわこれさこのガスバーナーファイヤーはガスバーナーのさあおっと当たったちょっと出っ張ってんじゃんパックンがこれ相当むずそうだな てりあぶれ待機結構きついな一旦こっち待機しようかあこれ一応終わりなんですねこれ下あるのかなあぶ、ね、はっこれ下あんのかなあぶれ、ねうん、そういうことか P スイッチあでも P 使わなくてもここ来れたら別にいいのかなこれは 待ってね、キノコ取るとピージャンバネジャンって相当難しくなるよねしまったなラクソできねえやっぱでっかいと弊害があるな上の情報が見えねえ見えねえおきた下はあれだったよね穴だったよね でも上見えないんだけどなまあ上行くしかねえのかこっちで合ってるるねこれなのか う, うわまあいいやとりあえずこの辺で行ってみて死しなねえのか P スイッチか キノコかちょっと待って、ね、うーん無敵状態利用してなんとかなんねえかなーとも思うけどちょっときついかあクラッチた結局クラッチたうわっこれ上抜けれるよな まあ抜けないでいくかこっちでいっとこうかはあなるほどこうかケー、OK、ですね昨日こうかこれはここに繋がるのか中身は昨日こうかあたっちゃったかこれ大丈夫かな<笑>セーフこれ難しいね地味に ちゃんと進行方向に進んでるときに降りないとどの辺にあったっけよくわかんなかったよね ?OK 乗れたねこれファイヤーバーの上の音符に乗ればいいんだよね ?LR あれかクルクルしてくださいってことかほっ死ぬんかい この辺だったよっね、踏んじゃったふっふっ倒すどういうことうわーわーわーゴールあったギリギリまでピン持ってって最後踏んでだなおおこれを持っていって、まあ、この辺で1回ミスる余裕があるってことだけどまあそんなにミスるような状況じゃないよねここで終わりだっけだねじゃあここで置いてキープして ピー踏んでバネジャンなのかなもしかしてさこっから届くんじゃねえか高さ的にどうよやってみようぜほら行った今のでっかかったから当たってセーフだったし多分普通に行けるわいいねランキング1位きましたね ガリマリオスピラン四十秒。ガリマリオスピランって今までやったことないな。あのあしいしゅ山根さんでしょ。なるほど。道を出しといて。たたたたたたたたたたたるちゃんたるちゃんたたたたたたたたたたるちゃんたるちゃんかぶった。じゃ関根さんかぶった関根さんじゃない山根さんかぶった。たたたたたたた。残り三何秒？よくわかんなかったね。 21秒。え、結構難しい。<笑>はい、はい、はい。たんたんたんたんたらちゃん、たらちゃん。結構忙しい。余裕がない。かぶった、またかぶった。また山根さんがかぶったぞ。右だ、右だ、多分右。はぁちげえのか。いやだね。死ぬ、死ぬ。あぁーはぁははは足りねあ、ゴールそこ。えぇ、嘘、今のゴールでいいじゃん、じゃあもう。 ゴージャスト10秒パウパウロンこれ難しそうだね多分相当難しいんじゃない叩いていやこれ大丈夫だわ<笑>ただ叩いて走るだけだちげんかいオーケーお疲れ さあじゃあこちら行きましょうこちらは7月の16日にいただいたコースですね多分受験生の方ですねもう少しで結果が出るのかさあ行きましょうスピラン110秒スピランですねかなり難しいスピランとなってますほっまずは第一コースとパーオ k ケー 入りましたオッケーです3段ジャンプかあちょちょちょいオッケー。これ叩くのか OK えっ、ー、危ねえ今2体同時に倒すとかこうなってこうなってうわっさっきと同じミスはしない怖怖ハイスピンハイスピンうわ、ん かオッケー、叩いて、これはうわっ は, はい、オッケー、他は大丈夫そうだね、かぶっていくんだね、了解よー。ああつたつたいや、これは大丈夫だ、なに、えー、さ、ああ終わったかも、三段、じゃあ、だいたオッケー、いや、ちょっと待って、えっうわっ、オッケー、いけてるよー、いけてますよ。 <笑>あ、ち ょ,、ま、いやちょっああ絶対ロスったわ終わった<笑>まぁ、あ、いけるとこまでいきましうオッケーはい壁キックでピャンと入った方がいいなここはなうーんスピンしてスピンしてスピンして帰ってきてボンヘイ ボ, ボンヘイと一緒にバーンいやのあっほもホホ 本当に本当にもう本当にやばい届かないかもうわあっぷねギリギリ。 シンンかい はやしゃいあぶねえ鼻ささってんじゃんオッケーお疲れくー厳しい戦いだった30分以上かかったなご視聴ありがとうございましたチャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますせーのちゃおう